こんにちは、スーパーパ の, の,、えー、のチャンネルは1分間で商品を詳しく細かくショートに紹介していただく動画になりますので皆さんご視聴のほどよろしくお願いします。